はい、えっとありがとうございます。えっと、そうですね。えっと、一番、あこの質問の最 初, に部分最初の部分、一番の問題点について、私が答えあ答えさせていただきます。えっと、私が挙げたいのは3つの点があります。えっと、まあまず、この最初の点についてはですね、えっと、ネットの環境がですね、やはりネットの環境や、えっと、インドでは、 停電が起こったり、えっと、ところはいろいろあると思いますので、場所はいろいろあると思いますので、それも問題になっていましたし、えっと、それから、えっと、授業の時ですね、端末、えっと、パスカーンや、えっとえっと、携帯の電池が減るなど、そういう問題もありました。まあ、これはですね、やはり、えっと、いろいろなテクニカルというか、そういう問題 は, 問題は学生たちに、えっと、結構あると思いますが。 それについて2、えっと、つの点に挙げたいと思います。えっと、音声だけでですね、音の授業でしたら、音声だけなので、えっと、その説明を聞きながら、えっと、メモを取っていくと、なんとなく、説明を聞き落とす場合が多くなったような気がしました。えっと、それから、その、えっと、その点について、ちょっと改善策というか、えっと、教師がですね、教師が使う資料を えっと、学生たちに事前に送ってくれると、まあ、それも文脈にた助かりますし、えっと、授業の後でも、それを、録画、えっと、同じ授業の録画や録音を、えっと、共にして、えっと、文脈をまた把握しながらメモを作れるではないかと思いました。それから、三つの、三、まあ、つ目の点になりますが、えっと、対面授業みたいにですね、教科書だけを使うと、やはり、えっと、た同じ授業は あと結構つまらないというか、えっと、モチベーションが下がるようなことになりました。えっと、それで、えっと、いろんな、えっと、対応できる、まあ、改善策がいろいろあると思いますが、一つにしては、えっとまあ、教科書以外の活動をする、教科書以外の資料を使うというな形を使うと、やはりモチベーションが少し上がってくるのではないかと思いました。えっと、では、えっと、私、あ この質問の最初の部分の、えっとに、えっと、バレズワンさんもちょっと意見を加えたいと思いますので、あバレズワンさんもあどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。アリさんが言ったことにちょっと加えたいことがあります。除去中ではと説明が大事な場合は、音声だけでの除去にはちょっと。 文脈が足りないと思います。だから文脈を上げるために教師たちがスクリーンを共有しながら、それともアノテーションスクリーンに書く機能を使って教えたらもっと詳しいと思います。以上です。次はアナウンドサ よろしくお願いします、はい。えっと、アリさんとアポロさん、ありがとうございました。えっと、今からオンライン授業では一番困ったと思ったことについて話します。えっと、オンラインでは学生は質問などがあったら、えっと、話中に教師にそれを聞きづらく感じます。なんか恥ずかしいと思って質問をしなくなります。 そして、クラスメイトにも聞きづらいと思って質問をしなくなります。えっと、途中で話し出すと、スポットライトに入ってしまうので、えっと、学生が質問をしないようになることが多いと思います。はい、えっと、改善策 と, 策としてあるポイントについて、さレにナさんが話します。はい。あはい。えー、っと、私はオンラインクラスで、 えっ、ー、と、退屈だと思った点について話します。えー、確かに、あ、オンラインクラスで面白く教えるのは難しいです。でも、ほとんどの場合、えっ、ー、と、学生さんたちは、えっ、ー、と、先生からもらった資料を使って学びました。だから、あー、カリクロンの範囲が狭くなりましたと思います。 あ私は教科書から学ぶより想像的に学びますが、オンラインクラスであまり選択肢がなかったので、授業にも興味をちょっとなくなりました。例えば、あ歴史について映画を見ることや文法についてクイズをすることをしたら、あ授業はもっと面白くなると思います。 はいありがとうございますはいえっサヤナさんありがとうございますと、はいもちろんサヤナさんが言った通りカリキュラルンはとっても大事ですでもカリキュラルンは面白くてもせあ先生がよく先生がずっと喋っていてと学生たちが静かにして聞いている場合も退屈だと思いますと、単調になります そして、ああのカリキュラムがあいいですけどモチベーションと、モチベーションが下がると思います。あすみませんが、私はアナウンさんが言った質問のことについて、ちょっと見たいことがあります。えっと、オンライン授業で一番困ったと思ったことは、はい。あやはり、スポットライトに入ってしまうので、多いの学生たちは、 質問を聞きません。えっと、先生たちはいつも質問があったら聞いてください言います。でも、オンライン授業ではそれでも質問が聞かない学生たちが多いと思います。そのために、えっと、 先生が学生に質問があったら、えっと、気軽に連絡するようにいたらいいと思います。例えば、メールでや電話で連絡してから、質問のことを相談するのがいいと思います。はい、以上です。